お花紙とビニール傘を使って吊るせるふわふわのしだれ桜を作りましょう。桜や桃色のお花紙を2枚重ねにして半分に切ります。それを6等分の蛇腹折りにします。たくさん作る場合は挟むだけで簡単に蛇腹折りができる型紙を使うといいです。蛇腹折りにしたものを半分に切り、 真ん中で折ります。これを桜の花びら半分の形に切ります。切りくずも捨てずにビニール袋などに入れておきます。真ん中をホッチキスで留めたら2枚重ねになっているお花紙を開いていきます。開いたら真ん中を指で押さえます。これをたくさん作っておきます。 鼻の真ん中に糊をつけ、吊るすための糸の端を置いた上から、切りくずを押し付けて貼ります。二つ目からは、糸をこのように置いて貼ります。吊るす方の端は、輪にしておきます。輪のところにマスキングテープをつけて、クリアファイルなどに貼っておきます。 それをビニール傘に間隔を空けながら貼っていきます。全体に貼るとこんな感じです。このまま旗立て竿などにくくりつけて飾ると、しだれ桜の木のようになります。傘なので、たたんで持ち運ぶことができます。持ち手を上にして、 壁や天井に引っ掛けて飾ることもできますスペースに合わせて傘の本数を変えていろいろな飾り方をお楽しみください